こんにちはこんばんは。どう も, ーどうもー、テケピーです。前回は丸いやつとか四角いやつをいろいろと動かしたりしました。今回はリアリティのあるオブジェクトを使ってみようと思います。前回の冒頭でも言いましたが、初心者なので間違っているところがあると思います。ご了承ください。ご指摘、アドバイス等をコメントでいただけるとありがたいです。 リアルな 3D モデルの作り方はまだわからないので、すでに出来上がったものを使いたいと思います。古いバージョンでは標準で、スタンダードアセットというのが入っていたそうですが、新しいバージョンからはダウンロードして入れるようです。なのでスタンダードアセットを入れるところから始めようと思います。いろんなアセットがあるので、検索します。これかな これでやってるようですダウンロードとサイン人が必要のようですちょっとやってきますサイン人したら日本語になってくれましたではダウンロードインポートインポートするものを選ぶようですなんか一体ありますね全部にチェックが入っていますこのまま全部でいいかな インポートできました編集でカットしましたが23分ほどでできましたアセットの中にフォルダが増えました中っにいろいろ入っています人型のもありますねこれを使ってみたいなその前にまずは地形を作ってみようどれぐらいの大きさなのかな大きいメモリが5つ分なのでたってよ500ということかな 真ん中にずらしたいので、X、と、Z、をマイナス -250 くらいでなんとなく真ん中になりましたこのブラシのアイコンをクリックして。 このボタンをクリックそしてこれこの草原っぽいのがいいかな地形全部が草原で埋め尽くされました部分的に色を変えたい場合は追加するようです 今度はこの砂っぽいやつにしよう自然な感じにするのが難しいまあこんな感じで今度はボツボツした感じのやつ。 とりあえずこんな感じでいいかな次は高低差さをつけてみようこれで高さを変えるようですおっ出てきた ゼロより下にはいかないようなので手こますことができませんなので全体を高くしますこれぐらいでいいかなほを作りましたなんか人工的な感じだななだらかにすれば自然な感じになるかな ちょっとは良くなったかなくぼみも作りました池にする予定です次は木を植えてみよう<音楽>いくつか用意されているようですまずはこれにしよう 思ったより一切変えました密度を調整できるようです 違う木も植えてみよう<音楽>ちょっと雰囲気が変わりますね。 違うやつこれは杉っぽいかなこっちは草を生やすやつみたいです。 これかな大きさも調整して 一応こっちも試してみよう色の濃さと葉の大きさが違うのかな 水面のオブジェクトで池を表現するようです。 そこの色を変えた方がいいかな お, お近くで見ると水面が綺麗ですねこんな感じでいいかななんかゴルフ場っぽいなそ、そうですねそんな感じもします人工的な感じということなのかなでは 人を追加してみますあれあ、そうか地面を高くしたので地中にいましたライトもカメラも下に行ってました地形の Y 座標を下げればいいんじゃね そうですね。収録後に気づきました。細かいところまでしっかり作られています。これでプレイしてみます。お、動かせる。何もコードを書いてないのに。キーボード操作で動かすことができます。カメラも動かしたいな。 もいくつかあるようですこれかなこっちに持っていきます この追加したカメラはディスプレイ2に設定しておこうゲーム画面もディスプレイ2にしてこれでプレイちゃんとカメラもついていっていますね。 向きを変えられ る, のか向きを変えると動く方向も変わりますおおすごい。 なしいあれジャンプすると変な感じになりますね設定の仕方が間違っていたのかな の影に隠れるとちゃんとカメラもついてきますただ動かすだけでゲームになっていないですが自分で作った世界の中でキャラクターを動かすというだけで楽しいですスタンダードアセットの中には他にもまだまだたくさんあるようです車とか飛行機らしもものもあったな 収録材でいろいろ触ってみようご視聴ありがとうございましたありがとうございました